Thank you. おーおーすげえよだれがみな<笑>さんこんにちは日本語未だにできない未配ですたし、うん、かに例えば「紙」「紙」「紙」それから「和」と「が」の使い方は「む、ね」 実はいくらか言葉はわかるんだけどその言葉をうまく使えるかどうかはそれからうまく発音言えるかどうかは日本語だと言えないですけど多分日本語の勉強は僕の死ぬまでの勉強なのでいつまでも頑張りたいと思います今日は僕ができると思うことそれからできないもしくは頑張りたいと思うことの紹介したいと思いますどうぞ一番最初僕はドローンを飛ばすことはできるんでしょうか 実はドロローンのパイロットでです。す、うん。やりたたかったです実はこれは去年の春にとったんですけど仕事として一回も使ったことないですねなので実はドローンを飛ばすことはできますがプロではないですそしてお知らせがありますあれ DJI MINI が届きました実はこれをハワイに行く前に購入してハワイの素敵なビーチを撮りたくて購入したんですけど僕がハワイから戻ってきた時にドローンも一緒に家に届きましただからなんとハワイの綺麗なビーチを撮ることができなかったんですそして箱の中に5ヶ月ぐらいいてついこの間開けて素晴らしい小さくて軽くて。 ななんとグラムしかないですアメリカに持っていてもまあ手間のかかる手続きはいらないかなと思って購入したんですけど届いたのはアートでしたアメリカだと2 5 0ム以下のドローン持っていけばライセンスはいらないんですがこの小さいのは大丈夫ですそれはもちろん今までのルールを守りながら飛ばせば大丈夫ですドローン 飛ばすすことは、うん、できますが今からでも勉強します次は完璧にできないいいこととを教えたいと思います最近はダヴィンチリゾルブというビデオの編集を使うことになりました今まで Adobe Premiere Elements を使いましたがいくらかわかると思いましたがあるビデオを使おうと思って ここのファイルは使うことができませんとと言われて、うん、と思ってじゃあ何ができるんでしょうそしてリゾルブダビンチをししました完璧に言うと新しいことでどうすればいいか何をどこから始めればいいかわからないです例えば今まで右の手でご飯食べてたのが今度左の手で食べてみましょう、うん、できなくはないんだけどやっぱりこううまく うまくつかんでない気がしますよねその気持ちで僕が今ビデオの編集をしますさっき見たクローンは実はリゾルブ・ダ・ヴィンチでやりましたがそれだけできればいっぱい勉強したいです次はできると思うことを教えます小さい時にお母さんがいつもお父さんが車車の整備をするといつも「ミハイお父さん車直してるんだけどあなたも見に行ったら?」 手が油できてななくるし、いいからとりあえず見に行って見に行くだけでいいからわかったと言ってお父さんが「あミハイそれください」あ「あミハイそれをちょっとお願いします」あ「あミハイちょっとここを持ってわかった面倒くさがりながらやりましたが実は今今になってお父さんにありがとうと言いたいのはいっぱいあります彼のおかげで今は自分の車のタイヤの交換交換をすることができます」<笑> 日本に来た時からでも自分の車のタイを春始め春始めじゃないな春それから冬始めに自分で対応交換します皆さんもできますかやってみればどうですか次はは、できるとと思うことは ない<笑>次はできないことをまた紹介します実は GoPro の MAX360 度撮影できるカメラを購入したんですけどまだわけわからないどうやって味わえればいいかどうやって楽しめばいいかまだわからないです良いところいっぱいありますがこのカメラはこのレンズこことここのここにもレンズがあって これを使うと360どこでも撮影することができますが編集がまだわからないです良いところがいっぱいあります気になったらぜひ調べてみてください YouTube にいっぱいいろんな説明があります僕も YouTube を見ながら勉強しています次できる、うん、できるとは言えないんですが<笑>今でも勉強しているのはオンラインで英語を教えることです最初は難しいでしょうこれは パソコンの画面で子どもたちの顔を声がちゃんと聞こえなければその彼らの気持ちをつかめないんじゃないかなと思って不安だったんですが実は子どもたちが僕の顔は大きなテレビもしくはプロジェクターで私の顔を見てそれから私がこのワイヤレスのノイズキャンセリングついているヘッドフォンをつけて今になって、まあ、いくらかできると思いますそして楽しく英語の勉強やってると思います今からでも勉強します Thank you. See you. Goodbye. ちなみにこれは3ビットですまあこれは走る時でもパソコンの前にいる時でもチャットの時でも自分の好きな映画を見ることもできますそして1回充電すれば9時間ぐらいずっと聴けますそして動けます好きなことをしながらラジオ聴きながら料理作ったりとかいろんなことできますそしてどうしてもあ充電がなくなったと思った時にここにポッて線を刺せば話しながらでもまたここだった ままた会話を続くことができますはいできると思います次はできないできないと思うのは絵を描くことです実は自分の絵を見ると例えばこれはこれは僕が描いたウサギですそれから僕が描いた友達の顔です例えばこれはカレパンマンですどうですか38歳になって僕はこんな絵しかできないです完璧にできないです まあ今からでもちょっとずつ練習したいんだけど<笑>うーんこれはどうなんだろうねそれから皆さんに聞きたいのは僕が笛を吹くことができるんでしょうか何年か前にもらったんですが素敵なケースに普通の笛ずーっと入いてるんですが今から皆さんの前で演奏したいと思いますいきますよ はい、いかがでしたか。僕が笛を吹く際のはここまででした。<笑>恥ずかしいですが、いつかこの笛を持って山の頂上まで行って、そして山に着いたらリュックからブーン出して、そして山の頂上でいつか吹きたいです。勉強します。あ、そうだ。僕がどれだけ A が下手くそうか、<笑>僕がどれだけ A ができないかあるビデオを見せたいと思います。 LINE で友達とビデオチャットやったらこの映像が 残, 残りましたどうぞ<笑>頑張ってる<笑><笑> <笑>はい恥ずかしいですが僕が絵を描く際のはそこまででした勉強すること山ほどありますけどちょっとずつできることそれからできないことをやってみたいと思います最近皆さんのチャレンジは何かありましたか家の中にいる時間が増えたんだけどその時間をどうやって自分のために使ってるか気になりますもしそういうチャレンジがあったらぜひ教えてくださいそれではヘバだわ<笑> See you. この絵何とも言えないねこの絵。